改めまして、こんばんは、みなせいのりです。まずは私の近況トークなんですけども、実は私、あの、占いの方に行っちゃいまして、ちょっと番組でね、ぜひゲストに呼んでほしいっていう話をしてたんですけど、もう待ちきれんと思って、で、こう、ツアーがね、終わるまでは、 こう言われたことによって左右されちゃうんじゃないかとかいろいろこうあったから、ツアーが終わるまでは自分の気持ちで走り切ろうと思って、こうツアーラストまでね、駆け抜けて、で、こう終わったと同時に、ちょっとこう自分の中でこう自分をまた見つめ直す機会にね、ツアーがなったっていうのもあって、よりこう落ち着いた心境で足を運べるんじゃないかと思って、 占いの方に行ってきまして、手相と、あと、あの、生年月日で見てもらう占いの方をやらせていただいて、三名学って言ってたかなっていうのをやったんですけど、その手相の方はね、割と良くて、なんか、左がこう持って生まれたもので、右がこう変わっていくものらしいんだけど、私今、二重生命線がね、右手に出てて、その、生きることを楽しんでいるんですあなたは、みたいなの言われたの。そう、二本あるのね、真ん中にビービーって。で、 は、それが結構濃く出てるので、今、生きることがすごく楽しく思えてる、生きがいを何か感じていらっしゃるのではないですかみたいに言われて、嬉しいなと思って。で、手相の方では、割と、あ、あなたはなんかこう、執着とかがちょっと薄いから趣味とかがあんま続かないですかみたいな、あ、はい、みたいな。あ、そういえば私、ヨガ、解約しちゃいました、みたいな。<笑> <笑>え、え、さらっと、ちょっと、さらっと言ったらバレないから、ヨガ解約しちゃいました。で、ああ、その母みたいな人も、そうですか、みたいな、でも、向き不向きありますからね、みたいな言われて、ですよねー、みたいな、まあ、また始めるかもしれないので、みたいな。でも、あの、手相的には多分ないと思いますよ、みたいな。あ結構、得が終わりですね、っていう会話をしながら、じゃあ続いては、三明学の先生です、みたいな。別の先生だったから、じゃ三明学の方よろしくお願いします、って言って、 で、なんか事前にこう、自分のデータみたいなのをもらうんだけど、そこになんかこう、あ、ちょっと見た感じ、あれちょっと怖いなみたいな文字が見えたの。天中札っていうね、えっ、えっ、てなって、で、もまあ、先生お願いします、みたいな見てもらったら、まあ、それはもう、もうコテコテの、こう、占いしてきたよっていうおば、が出てきて、<笑> で、もうすごい、ああ、もうボールペンで何回そこに黒い点を書くのってくらい、こう私の青年月日の横にある点中札にこう黒い、点点点点点点点点ってずっとこうやってやってて、わーってなって、私あの、初めてでこういう占いは、みたいな言ったら、あーみたいな。あんたはもう来年の2月4日まで何もうまくいかないから、みたいな。 うわあツアーは前に来なくてよかったと思って。もう何、新しいこと始めようとしてることもう全部ダメ、全部やったらいけない。で、まあそれこうやって2月4日以降は、まあちょっと良くなるから、みたいな。今出会う人はみんなもうあなたの足を引っ張ると思ってね、<笑>みたいな。え<笑>みたいな。<笑>はい、<笑>みたいなって。で、いや、やっぱね、こう私仕事も今ちょっとまあやってまして、みたいな感じで言ったら、あ, あんたはあれ、目、鼻、喉、そこが全部悪いです。ええー みたいな、もう、おばあええ終わりだもう私、終わりだと思って。あ、もう私、じゃあもう田植え、田植えしようかなみたいな感じになって。 目鼻の動画ね、もう良くないですからね、みたいな。そこも気をつけてくださいね、みたいな。で、はい、27で結婚して29で子供を産みます、みたいな。もうサラサラっと行くのよ。情報を。おばあ、待ってってなって<笑>。私こういう占いって、なんか、聞きたいことを自分でこう話して、それを言ってくれるものだと思ったらもう全部言ってきて。ただ、あの、大きな病気は82までないです、みたいな。<笑>うおうお 82ででも、とんでもない大病が来るらしいんですけど。いや、でもそれはもう寿命としてね、いや、それまで本当にないんですかみたいない。ないですよみたいになって、いや、ありがとうございます。みたいな。で、なんか両親の話とかもブワーってされて、うわ、す、当たってるよと思って、母親が割と気が強いでしょうみたいな。で、お父さんの方は割とこう、溜め込みやすいでしょうみたいな。で、あなたどちらかというと、その真ん中にいる感じよねみたいな。 確かに、みたいなで。友達相談いっぱいいないけど、みたいない。なんかその、数で言うよりも質で選んでるでしょ、みたいな。えぇみたいな感じになって、占いとかあんまこう信じるタイプじゃなかったけど、おーばーってなってこう握手して、で、握手した時に冷え症だしょ、みたいな。個人で言われて、それもみたいな。そう、なんかちょっとした小粋なジョークも混ぜつつ、私のこう三米学からね、いろいろ紐解いて、占いをしてくださって、 いや、本当にいろんなお話を聞けて嬉しかったですけど、やっぱりね、こう大事な舞台の前とかに行ったら割とちょっと心をね、えぐられるようなことも割とズバズバっと言ってくれるね、占い師さんだったので、まあ嘘偽りなくいろいろな話が聞けて、私的にも、まあ楽しめたし、こう、まあいろいろ気をつけようと思うことも学べたので、 なんかそういう意味ではちょっと占いって、あ、こういうタイプの占い師さんもいるんだと思ってね、なかなかこう綺麗事ばかりを言う先生じゃなかったので、ふっってなる部分もあったんですけど、すごい、うん、なんかいろいろ学習できた気がして、とりあえず私は来年のね、2月4日まではこう何か悪いことが起きても、はい転注殺のせいということで乗り切れるでしょう<笑>という感じの回答だったので、2月4日以降はね、いろいろ新しいことを始めたいなと思いました。そんな感じ。